えー、こんにちはアイテムマネジメント研究所の高木と言います今日はですね、えー、皆さんにウーブンワークデザインというところでですね、まあ、DX を推進していく上えで、まあ、組織上ですね、えー、どういうふうに変えていかないといけないのかというところで、まあ、皆さん結構こう混乱していてですね、えー、組織的な課題というのがなかなか手が出せないという状態になっているところをちょっとお話ししていきたいなと思っています。 でまあ、自己紹介なんですけど、えー、私、富士通とかトヨタとか、まあ、両方いたんですが、えーまあ、この辺の話はですね、ちょっと今日はあ割愛させていただきたいんですけど、もともと理系なんですね、で理系でまあ OS とか開発とかをこうやってきたんですけど、えー、マネジメントの世界に行って、ですねトヨタ自動車にま あ, あるきっかけでこう行ったわけですけど、そこでやっぱり気づいたのがですね、あの まあ、富士通とトヨタ、両方まあ感謝さあ、まあ、お世話になって感謝してるんですけど、あのトヨタさん行った時にですねやっぱりそのマネジメントとは何かっていうところが、えーまあ、富士通になかったものがあったということですね、でここで非常に、えー、私自身がですねこう大きくまあ成長させていただいたかなと思っていて。 その違いも含めてですね、外から見てトヨタってどうなのかとか逆に今海外にです、ね、リーンがすごい広がってるわけなんですけどそういったお話もですね、ちょっとしていきたいなと思ってます。でこの、えー、分野に関して言うとですね、もう20年ぐらい前から色々、まあ、試行錯誤して研究してきたんですけど最近やっとまあ形になってきて、まあ、トヨタ流からですね、まあ、ウーブンというコンセプトに変わったんですけど、まあ、ウーブン自体がですね、まあ、染めるう 糸と横糸ですね、組織を縦糸と横糸で変えていこうと。で、マトリックス組織って皆さんあの非常に難しいっていうふうに思われてるんですけど、実はマトリックス組織にしていくっていうことで、非常に意思決定が早くて、えー、コストがかからない組織っていうのができるようになってくるんですね。その辺もお話ししていけばなと思ってます。で、そもそもその DX っていう言葉なんですけど、まあ、この言葉の定義でですね、デジタルトランスフォーメーション、まあ、皆さんよくご存知な だと思っているのでただ、ここですね、あのデジタルトランスフォーメーション の, あの解釈の仕方が人によってそれぞれ違うんですよね。あのデジタル化みたいな話になってる人もある、例えば情報部門だけで、えー、プロトタイプ作って、でそこでまあ製品化していくみたいなものもデジタルトランスフォーメーションだって言ってる方もいろいろいてで、このデジタルトランスフォーメーション の, この赤字のところで書いてあるです、ね、企業そのものもしくは事業がデジタルテクノロジーを利用して、 サービスとして価値を提供する事業形態に変わっていくっていうことなんですね。で、この事業形態っていうところが非常にまあ曖昧でです、ね、事業形態ってじゃあどうなんっていう話になってくるんです。で、これもですねあの、トヨタ参考にして分かりやすかったんですけど、あの富士通の場合だと、まあ、いわゆる縦割りの組織なんですね。もうこれ一般的に日本の会社っても縦割りの組織になっていて、で横で動こうとすると非常に、えー、壁がある。 でえー、横と連携して仕事しようとしてもなかなかまあ 足, 引っ張り足の引っ張り合いだったりですね、えー、協力してもらえなくて大変な、えー、苦労をするというような状況になっていてそれが、えー、デジタルトランスフォーメーションになった時っていうのは組織自体もですねそういった横串で動けるような組織になっていないとこれは早くいろんなサービスだったりそのデジタルトークノロジーを利用した、えー お客さんに対するサービスみたいなものっていうのはですね、早く提供できなくて、もうコストばっかりかかると。で、リードタイムも長くなって、結局、まあ、やってる方がもう、いわゆる社内調整だけで使えちゃうということになっちゃいます。で、この2番目と3番目に書いてあるようなデジタルビジネスとか、ビジネスのデジタル化っていうのは、まあ、ある意味、これは部分的にあのやってきたと思うんですね、今まで。ところが、これは部分的ないわゆる局所的な最適化であって、今 DX で言われてるっていうのは、もう企業自体、 いわゆる組織自体が変わっていかないといけないということになっています。で、これ、たまたま手法、まあ、方法としてデジタルっていうことを言ってるんですけど、そもそもこれデジタルじゃなくても、いわゆる新規ビジネスを立ち上げたり、新しいサービスを立ち上げようとか、新しい製品を作っていこうとしたときに、今まで、あの今、先ほどお話ししたみたいに、同じような問題っていうのはこれ組織上存在してるんですね。なので 新しいあのビジネスだったり、えー、新製品を開発しようとしたときに同じような問題を今まで抱えてきたんだけども、まあ、DX っていう言葉でです、ね、デジタル化しようとしたときに、まあ、結構これで、まあ、けん逆 に, 逆にです、ね、そういったもともと持っていた問題だとか課題が、まあ、顕在化してきたというふうに考えていただければいいかなと思っています。 で例えばまあこういう DX の事例でいろいろあるんですけど、ここに書いてあるような事例、まあ、これが DX っていうふうにまあ捉えられたりもしてるんですけど、まあ、さっき言ったあの前の3つの定義で言うとです、ね、デジタルビジネスだったり、ビジネスのデジタル化の範囲であって、でこれ、マネジメントのやり方をまあ管理型の、まあ、まあ自立型と管理型って大きく分けると2つの話をしてるんですけど、その管理型、まあ、今までみたいにほうれんその世界ですね、上に報告を上げて、 段階的に上まで行って、上で経済としてまた下に降りてくるっていう、いわゆる多段階ですね、多段階のまあ管理の仕方みたいなものですね、そういった中でも、まあ、こ, れら こ, れこういったことはです、ね、ある意味できるんです、できるで一部分的には。ただこれを、これをずっとやり続けると、本当に会社としては疲弊してしまうというか、それだけの体力がもう今なくなっちゃってきていて、次から次へとです、ね、そのサービスを提供しようとしたときに、やっぱり会社自体が、 軽い状態、まあ、リーンと言っているその無駄がない状態で回していかないと、まあ、経営者もですねお金ば分かりかかるし、と、えー、いうことで次の投資を控えようみたいな話になっていくので、えー、こういうのを1、ね、つの事例として立てるのはいいんですけど、そもそもそういったものを出し続けることができるのかということになってきます。DX 自体がですね、えー まあ、相手の力を変えて、自らの価値を再定義ということを言っているんですけど、まあ、これ、本業自体もそうですけど、この価値定義ですね、えー、価値観という話とか、まあ、価値定義というその価値とは何ぞやという話んですけど、そのあたりをちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、DX の時代、これ、皆さんあのご存知のようにです、ね、この課題問題定義で差別化しましょうという話になっているんですけど、そもそも DX でやろうとしているところって、これはあの、ユーザー自身も気づかない課題、いわゆる、まああの 今まではです、ね、ユーザーがこういうことをやりたいとか、ああいうことをやりたいっていうのを聞いて、でユーザー要件を満たすということだったと思うんですね。ところが、今はです、ね、そのユーザー要件を満たすっていうこと以上に、ユーザーが気づいていないようなものを提供していかないといけないということになってきます。で、これっていうのは、あの皆さんご存知かどうか分かりませんけど、品質管理っていうか、品質の考え方の中で、当たり前品質と魅力品質ってあるんですね。 で、ここで言ってることって、もともと日本でもですね、あった考え方なんです。魅力進出の世界です。いわゆる感動する世界。自分たちが気づいていないような感動する世界の話をしています。で、そういったものを今度はデジタルを使って、えー、提供していきましょうということになっていきます。で、このユーザー自身がですね、欲しいものや問題が分かっていない、ユーザーに問いかけてもユーザーは答えてくれないっていう、この世界をやろうとするとですね、 自分自身があ、まあ、提供する側もです、ね、当然まあ分かってないわけですけど、それを あ, のある意味、形にしてですね実際、ユーザーのところに持っていって、その反応を見てこう改善していくというようなサイクルが、まあ、早く回らないと、ですね結局、一発目出しても、ですねあこれダメだよねみたいな話、終わっちゃうみたいな話になってきますから、どんどんどんどん、うん、その改善していって、ですねお客さんがどういう反応を示すのかというところをこう回し続けないといけないということになっていきます。 でこれっていうのは、すごい早い PDC サイクルを回すっていうことで、いわゆる改善サイクルですね、そういう回せる企業体質になっていないと、まあ、提供する側もそうですけど、そういう、えー、体質ですね、早くこう変えていって、次から次へとですね、お客さんの反応が見れるような、えー、サービスの提供の仕方ができてないといけないと。で、そ, れそうなってると、それは DX の、まあ、ソフトウェアを作ってる部門だけではなくて、 実際それを今度企画する部門だったり、営業する部門だったり、いろんなところがですね、そのサイクルに同期化しないといけないということです。そうすると、社内が管理型で回っているとですね、えー、情報部門だけではすごい速いスピードで回ったとしても、まあ、アジャイルやって速いスピードで回ったとしても、ですね他の部門がついてこないんですね。もうついてこれないっていう状態になっちゃいます。なので、今、アジャイルをやってるんだけども、ある意味組織的な部分でのまあ既存のまあ営業だったり、管理部門だったり、 事、えー、業だったりです、ね、いろんなところと、えー、同期化が取れなくて、結局、情報部門だけが浮いちゃうという、ね、状況になっているというのはそういうことだと思います。で、スティーブ・ジョブズさんがまあ言ってますけど、まあ、顧客に何が欲しいかを聞いても意味がないと、人はものを見せられて、初めて自分が何が欲しいって気づくものだと思ますね。まあ、実際、iPhone でもそうですし、見たときにこれ、別に操作説明書がついてるわけじゃないけど、触ってみてです、ね、まあ、ユーザーエクスペリエンスっていう、まあ、経験、 的 な, 話になってきますけど、使ってみて、みなんかこれいいいじゃん、使いやすいじゃないっていういわゆる感覚的なものですね。そういったところにやっぱりあのお客さんのまあ感動と か, かんあのいわゆる、えー、魅力的品質っていうのが来ているということです。でこの魅力品質っていう考え方ってが非常に重要であの今まではどっちかっていうと当たり前品質ですね。いわゆるまあ機能が当たり前に使えてバグがない状態っていうようなことがまあ求められてきたんですけど。 あまりにもこれがですね、品質な当たり前品質に寄りすぎちゃって、海外の場合、これ、リーンでですね、どちらかというと、魅力品質に走っていったんですね。なので、新しいその価値提供っていうのをどうするかということをどんどん彼らが考えていって、同じ品質管理の中の考え方でもですね、魅力にシフトしていったということになってきます。で、えー、イノベーションとは今までね、えー、見なかった目的と手段の組み合わせです。 これ目的と手段という話が出てくるんですけど、目的手段もです、ね、皆さんにお聞きすると結構あの目的と手段がぐちゃぐちゃになっちゃうということで、まあ、この目的とは何か、で手段とは何かということをはっきり、まあ、マネジメントしていく上です、ね、はっきりさせていく必要があるということになります。でバイモデル IT という言葉がちょっと出てくるんですけど、これはあの、まあ、言葉はまあいいんですが、皆さんに聞いて聞い て, っていうか、っとで出てくる資料なんか見てもらうと、まあ、容易に想像できると思うんですけど、 もともとは、まあ、ウォーターホールみたいにですね守りの世界、いわゆる、まあ、要, 要求を実現してやってで、いかにコストを、ね、削減するかっていう方向に行ってました。これはどんどんどんどん、高、ま、度、あ、成長期においては、要件が出てくるので、あれやりたい、これやりたいっていうお客さんが行ってきますから、それに対して、まあ、提供していけばよかったんですね。ところが今みたいに、まあ、成熟期に入っていってで、もう要するにほとんどの要件が満たされてきたと。 いう状態になってくると、今度は新たな先ほどの魅力品質みたいなのを追求していかないといけない世界になってくるということになってくるので、今までの取り組み方を変えていかないといけない時代に来 て, いた来てきたということになります。それでウォーターホールの管理型、これ管理型って書いてあるんですけど、モード1を見ていくと、ほぼウォーターホールとか管理型の、ね、マネジメントのやり方になっているんじゃないかということです。 機関系システムが典型って言われている、まあ、機関系システムなんていうのは、ほぼもうウォーターフォールで開発してきましたし、まあ、運用メンテナンスをやってきたと。で、と特にですねこれマネジメントの世界でいうと、投資対効果を判断して、えーまあ 中, まあ、中期事業計画というか、経営会議です、ね、に出されて、でこれはあの投資に合うのか合わないのかみたいなのをまあしつこく言われて、でですねで、えー、投資に合うんだったらやりましょうみたいな話でこう。 すべてがです、ね、非常に重いこうサイクルでこう回ってるんですね。で、かたやそのモード2のところに行くと、どちらかというと、価値を提供していくっていうところをまあ最優先にしていくので、まあ、投資対効果もです、ね、実際それ、全然見ないっていうわけではないんですけど、まあ、ある程度それをまあ議論しないというか、まあ、重箱の隅をつつくようなことはやめましょうっていう方が分かりやすいのかもしれません。それで実際お客さんがが価値があると これ感じられるっていうことが、まあ、徐々にね、徐々に分かってきて、ある程度投資っていうのはもう今必要になってきてるっていうことです。そういった投資が必要になってきてるて と, ということは、さっき昔みたいにもう要求がもうどんどん出てきて、ですね高度成長期みたいな形で来ていないので、結局そこを掘り下げてですね見ていくためにはそこに投資が必要になってくるっていうことですよね。で、それも、えー、投資もですね、これ、あのリンスタートアップじゃないですけど、あの どんどん投資すればいいということではないので、少ない投資でいかにその市場においてのいわゆる魅力を見つけていくかっていう話になってきますから、それをいかに軽い状態で回してですね、ハイサイクルで改善して見ていくかっていうことになります。あれ皆さんもね、あのご存知かと思いますけど、あの大谷翔平さん、大谷翔平さんって大谷翔平ってあの常にこう改善していくじゃないですか。で、彼を調べたらどうも大谷翔平のお父さんって。 トヨタ自動車東日本にいて、そのトヨタ自動車東日本の中であの、まあ、働いてたことの時にですね、多分いろいろ改善のやり方とか、改善サイクルとか、まあ、そういうのを習慣化していくっていうことに、まあ、習慣化してたんでしょうね。で、大谷翔平が小学校の頃にいろいろ振り返りノートとかつけていて、彼はそれですごい早い改善サイクルが回せるようになって、ああいった成長をされているのかなというふうにも。 覚えていますちょっと話はそれましたが、DX の課題は、これマネジメントなんですね。なので、その技術力、当然技術もありますけども、その技術があっても、ですねそのマネジメントができなければ、結局、えーまあ、絵にこえた餅じゃないですけど、結局使えないということになってしまうので、まあ、さっきのいわゆるコストですね、いろいろ摩擦が起こって、 社内で潰されていくということになっちゃいますから、でこの、ね、旧来の管理型からですねあの変化、対応力の高いマネジメント、トヨタの中でもこれ変動対応力って言ってますけど、市場の変化に対応して自分たちが変わってですねどんどんどんどんん変えていくっていう世界ですね。まあ、さっき の, あの大谷翔平じゃないですけど、いわゆるバッターも変わっていけばピッチャーも変わっていくっていうようなその変化に対していかに対応できるかっていう能力になってきます。でこれは 大谷翔平さんであればですね、一人で対応できるんですけど、これ、組織になってきたら、組織としてそういう能力を持ってこない、持っていかないといけなくなります。そうすると、組織自体が今までの管理型の中で仕事をしていたら、これはとてもじゃないけど、もう追いつかないですね。もう変化しようと思っても、変化できない状態になってきている。なので、そのリンアジャイル型って書いてますけど、 そういった変化に対応しやすい、まあしうん、みんながです、ね、その変化していこうということが思えている状態を作っていって、その中で、まあ、仕事をしていた方が、実際です、ね、まあ、ストレスもないし、えー、本当にやりたい価値につながることができてくるということだと思います。で、これ、野村製造家のアンケートに書いてますけど、不透明な時に実行するための、まあ、これ、効果が不透明な時に書いてます。なので、効果がわからないときですね。 で分からないときに、じゃあどう振る舞ったらいいのかってことです。で、今までの管理型のマネジメントで来ていると、結局、まあ、企画書を出しますうん、なんかこうと や, やりますって言ったときにです、ね、決済取ろうとしたときに、これがどうなのか、こうなのかって言われてしまったらもうアウトなんですね。なので、そういったいわゆる幹部社員の考え方も含めて、組織全体を、まあ、変化、変えていかないとですね、価値観を変えていかないと、結局、えー、若い人たちがです、ね、何かやろうとしたときに水潰されていくと。 いうことになってしまいますから、まあ、これも含めて、まあ、こういったマネジメントを変えていくっていう一つの、えー、課題ですね、があぶり出されています。で、リンスタートアップ、皆さんもご存知だと思いますけど、ちょっと前に流行りましたが、まあ、これ自体はですね、まあ、アイデアを生み出す手段ではなくて、アイデアを事業化するプロセスと、まあ、そのマネジメントのやり方ですね。 で読まれた方は分かると思いますけど、このまあエリック・リース自体がトヨタを研究していて、で結局、その少ないコストで、どうやって市場にある、まあ、市場でもさっきの話、分からないような魅力品質的なものをどうやって追求していくかっていうその方法論ですね。で、このマネジメント論なので、これは技術、まあ、当然技術はありますけど、その技術をどうやってマネジメントしていくかという話になって、それを ビジネスにつなげていくかっていう話ですね。なので、このリンスタートアップっていうのは、まあ、僕も読んだときにもう結構びっくりしましたけど、まあ、こういった考え方が、えー、我々というか、まあ、今日本に一緒にかけているというふうに思っています。で、このコンフォルド効果ですね、今 日, か 今, 日今回ちょっと皆さんにお伝えしたいのは、なぜ UV をやるかってことなんです。なぜ UV をやるかっていうと、今まで皆さんが仕事をしていたときに、 さっきのやりがいにつながらないとか、なんかやろうとしても潰されるとか、なんか、えー、隣の組織と話 し, してても、なんかああでもない、こうでもないってなったり、いわゆる本当に自分がこう前に行きたいのに、後ろから引っ張られたり、ですね、横から引っ張られたり、しながられたりっていう、まあ、そういう状態で仕事をしてたら、まあ、とてもじゃないけど、楽しくないですよね。で、安心安全な場もないということになってきますから。 なんでそういうことが起こっているかということが、ですね、この埋没費用効果、埋没費用というところをちょっと見ていくと、ですね、非常に明らかになってくるということです。えー、これは、えー、ちょっとまた、えー、後でも説明しますけど、埋没費用って何かっていうと、コンコルドもそうなんですけど、ずっと作り続けて、ある意味投資してきて、もうこれをやるぞというふうに決めて、ですね、ある程度投資していくと、もう後に引けない状態になってくるということですね。 で後に引けないので、これだけ投資したんだったら、もうちょっとね、ビジネスに成功するまでやり続けようよっていうね、ところにはまってしまうっていう話があります。で、これもですね、あの 似, た 似, てるか似てるというか、これも本当に同じだと思うのが、今の管理型のマネジメントです。管理型のマネジメントを皆さんがやっていて、まあ、その事実型のマネジメントって、じゃあどうかっていうところがあるんですけど、管理型のマネジメントしか知らない人ですね。 知らない人は、逆に事実型のマネジメントを経験してないのでわからないじゃないですか。わからないので、まあ、それがいいと思ってるわけなんですけど、でも、さっきの話、もやもやもやもやしていて、なんでこんな仕事の仕方してんのって皆さん思ってるわけですよ。で、それをやり続けるんですかっていう話と、このコンコルド効果っていうのは非常に似ています。その埋没費用って言われているのは、もう書いてあるように、今、1800円でチケットを購入したんだけど、10分見たら、もうつまらないと思ったと。 でもせっかく1800円出したんで、ずっと見ようっていうふうに思うか、逆にもう1800円も払っ て, も払ってしまったんで、残りのね、1時間50分という時間をどう使おうと思うかっていうね話になっていきます。これがだから今まで管理型のマネジメントでずっとやってきたのを、今から事実型のマネジメントに変えようと思うか、これから5年、10年、管理型のマネジメントをし続けて、本当につまらない時間にどう使っていくのかっていうことになってきます。 で良くないパターンという、まあ、これはあのちょっと技術的な話にちょっと 近, づくな近いですけど、もうそのユーザーニーズの探求にうそを咲かず、自分たちの、まあ、これはちょっとアイデア出しから、あのリーグスタップの話にちょっと近いところ言ってますけど、自分たちの思い込みで開発してしまうと、で先に計画と体制をきっちり作ってしまうと、で開発主体の体制を最初から作って、まあ、技術先行で、えー、すると、必要なスキルだけは認識できるんですけど、そのコストだけ計測可能になってしまう。 まあ、いわゆる価値を計測しないっていとうことですで投資対効果を評価しようとするということで、まあ、価値の検証が後回しになってどっちかというとその投資した費用よりもどれだけ価値を生み出したかというところの方がまあ重要だということを言っていますで。あと開発者だけが先に進めちゃって実際にその、まあ、ビジネスオーナーというかビジネス的にどうしていくかという話が、ね、置き去りになってしまうというようなパターンがありますということを言っています。 で、まあ、どうすればいいかっていう話なんですけど、まずその事実でものを見て検証するっていう、その事実って何かっていうことですね。でよく皆さんが、その事実っていうものが、なんかその文章で書かれたものを事実っていうふうに言っちゃったりしてるんですけど、実はそうではなくて、実際、その事実とは何かっていう、もう事実定義から多分、皆さん、チームの中とかで、ね、一緒に考えた方がいいかなっていうふうに思います。 でなるべく事実で物を語るっていう風にしていけば、えー、お互いがですねこうああでもない、こうでもないって話にならないんですけど、その事実が、えー、何かっていうことをはっきりさせて、そこから会話をするっていう、まあ、客観的事象に対して物を言うっていうね、関係になっていないと、結構そういう価値観のズレが出てくるのかなと。で、チームレベルでまあユーザーは誰かとか、ですね価値の定義、不タ無駄の定義があるのかっていうのを調査していく。 ここに出てきた言葉でですね、価値とか負担とか無駄っていうあの聞き慣れない聞いたことがない方もね、いるかと思いますけどこれはちょっと後で説明します。でそれで事実としての埋 没, 埋没費用ですねさ先ほど出てきたこんなのにこんだけの本当にお金とか時間を使っているのかっていうのは見えてきたらですねあの DX やっていくときに、まあ、その新しいの、アイデア出しとですねその負担作業ってちょっと後で説明しますがそういういわゆる価値につながらない仕事ですねそういったのを除去。 をまあ両方にやっていいくとす皆さんよく言われるのが、まあ、言われるというか皆さんそう感じられていると思うんですけど、なんか会社がね、新しいことをやられてたときに、こんな忙しい仕事を、まあ、もともと業を持っていて、その中にまた突っ込まれてですね、またあれをやれ、これあれって言われて、全然その自分で自分、まあ、首を絞めていくということになっていくので、みんな新しいことをやろうという気にならないんですよね。だとすると 何あるかっていうと、会社はクリーンルームみたいなのを作って、ですねじゃあ、皆さんこっちに行ってね、仕事今までの仕事はまあ引き継い で, で、例えば5人なら10人のチーム作るので、そこ行ってやってくださいって言うんですけど、これ、局所最適なんですだから、一旦5人、10人のチーム作ってやっていくと、まあ、それはできますよ、5人、10人でね。でも残された、例えば100人の会社だったら、95人はですね今までの仕事の仕方しているわけですからで、逆にその5人の仕事が95人に来てですね、 余計その95人たちの人仕事増えてるだけなんですよねこれだと次から次へですね新しいものを生み出そうとした時にどうなりますかって話なんです。どんどんどんどん幸せな来て新しいことをやってる人はいいけどもに過去のあ今までの仕事を、ね、やってる人たちっていうのはどんどん苦しくなっちゃうわけです。なのでそこのこの負債作業ですね書いてあるような負債作業っていうのをどう除去するかっていうことも含めてやっていかないと、まあ、いわゆる頭打ちになるということです。 人事総務経営企画はって書いてますけど、まあ、その人事総務経営企画もですね、そういったことを支援する、えー、今までの管理の仕方じゃなくて、人事総務とか、まあ、経営企画の人たちもですね、そういった仕事の仕方を支援して、えー、そういう人たちが全体的にですね仕事が回るような仕組みっていうのを作っていくっていうことに協力していくってことになります。それが通常の人は、これになかなか協力できなくてですね、 あのいや俺は俺の今までの仕事のし方だよっていうふうになっちゃって管理型になってますからなのでその組織横断的に価値観を変えていって皆さんが協力していかないと組織が変わっていかないっていうことになるっていうことですねでモード2の開発体制って書いてますけどこれが皆さん DX、まあ、とかアジャイルとかやってる人はご存知だと思いますけど、えー、コンセプトがあってアイデア出しして、まあ、それを実現していくとでこれ さっきのクリーンルームみたいな5人とか10人の中でやるんだったら、これできるんですよ。で、これをあの組織またいでって、営業を絡む、いろんな人たちがこう絡むっていうい縦あ、横糸ですね。横糸を、まあ、1本貼るだけなら、多分貼れるんです。で、1本新たなサービスを立てるだけだったらできるんですけど、それを2本目、3本目、4本目、5本目って、次から次へとやろうとしたら、どうなりますかっていうことなんです。 いわゆるそのクリーンルームも破綻するんですね。5人、10人の世界はもう破綻して、そこから次、頭打ちになって、次の2本目、3本目が出てこないので、やはり組織全体が変わっていかないといけないということになりますで。ここはですね、今回ちょっとあまり詳しく説明しませんけど、まあ、これ皆さんご存知なのでね、でここのデザインシンキングやるにして、マジュアル開発やるにしても、 デボプスやるにしてもです、ね、これ、源流、まあ、基本的な考え方がです、ね、ベースにあってで、ここの考え方のベースのところがです、ね、ヌードルマークデザインとか、まあ、トヨタから来ているところが結構あるので、ここの、えー、価値観です、ね、を揃えていって、会社全体でこういう価値観が共有できるようになってくると、さっきの2本目、3本目、4本目っていう横 で, です、ね、いろんなサービスとか、プロダクトとか、まあ、そういったものが提供できるように早くなって、早くなってくるということです。 でこのベースがある組織とない組織があるので、まあ、トヨタはです、ね、こうなってるわけですけど、今、まあ、リーンをやってる会社さんもこういうベース、海外ですね、海外でリーンをやってる会社さんもこういうベースがあのできつつあります。なので、こういう組織文化ですね、組織文化と言われてるものっていうのは、文化ですからあの、社員の人たちがです、ね、同じような価値観を持ってないといけないということになります。 で今までの教育だったり、えー、会社の取り組みって多様性っていうのを追求していて、多様性とですね、同一性っていうのが本来これ、組織の中には同居しないといけないんですあの。同一化する部分、これあの、いわゆるコンピューターで言うと OS です。同一性を持つ。で、あとアプリケーションとか、まあ、iPhone もそうですけど、いろんなアプリケーション載ってますよね。これっていうのがいわゆる多様性です。で、この同一性と多様性を混在させることで組織っていうのは非常に 強じんでありかつ、えー、ストレスがない、えー、組織に変わっていくということになってきます。で、そのデジタル企業はですね、デジタルの力を借りて自らの価値を再定義するということになっているんですけど、ところがですね、会社の理念、方針、あの会社の強みなどは、などの定義ですね、これ、今までのままで、まあ、あの変わってる会社さんもあると思いますけど、 あのよくあのこれ、変えずに、えー、ある部門ですね、情報部門とか、さっきの D 推進室とか、なんかそのある部門だけがなんかこうやっている状態になっていて、本当に会社自体がそういう価値定義をもう一回し直してるのかなっていうところがちょっと気になります。もう一回ちょっとこれ出てきますけど、D スタートアップの継承者れるエリック・リースがですね、えー、マネジメント論であるって言ってます だからこの今までの管理型のマネジメントをです、ね、そのスナップのマネジメントに変えてで、経営トップから新人の従業員までが一丸となって、上から下ですね、までが一丸となって、これ、どちらかというと並列に近い状態、イメージ的には、あの縦の関係性じゃなくて横の関係性ですね、に持っていって、皆さんがあの、まあ、上の人間は下に降りる、下の人たちは上の立場でものを見るっていうね、形で。 えー、みんなが一丸となってですね、取り組んでいくっていうふうになってい、えー、くとですね、非常に意思決定も早いし、まあ、報告っていうのもなくなってくるといことです。あの皆さん、多分ほとんどの方がですね、ほうれん草っていう言葉を、多分新人の頃に徹底的に、えーまあ、入れられたっていうか、まあ、そういうことをしなさいって言って教育されたと思うんですね。で僕もそうなんです、ほうれん草っていうね、で報告、連絡、相談しなさいと。で、報告っていうのもともと皆さんその、 考えてみると、ずっとそれ言われてきたんで当たり前だと思ってましたけど、報告って誰のためにやるんですかっていう話です。報告って、これ、上司のためにやるわけでしょで上司が知りたいから報告しなさいって言ってくるわけじゃないですか。じゃあ、上司が、えー、分かる状態になっていれば、報告っていらないわけですよ。でじゃあ、分かる状態って何かって言ったら、あの現場を見える化するっていうことです。で、トヨタやってる目で見る管理っていうのが、まあ、見える化するっていうのはそういうことなんですけど。 その目で見る管理入れれば、ですねいわゆる共有、連絡、相談という形になるんですね。で、上の下の人間も下の人間も共有してて、情報を、事実を共有していて、であとはまあ連絡相談みたいな形でいけば、ですね報告っていう作業が取れます。で、この報告をしている時間っていうのが莫大なんです。膨大にこの報告の時間っていうのが使われているということが分かってきました。 仕事っていうのが、これ、あの3つに、ね、分類されるっていうこの定義ですね。これも僕も富士通りにいたときに知らなかったんですけど、これ、製造業にはこれあります。で、製造業にあって、ホワイトカラーにないんです。で、ホワイトカラーになぜないかっていうところを話し出すと、ちょっと長いんでやめますけど、このホワイトカラーにですね、えー、この3 つ, 3つの定義ですね、賞味作業、負担作業、無駄っていう、まあ、こういう定義がないので、 みんな仕事だと思ってるんですね。ホワイトカラーの人たちみんな仕事、まあ。無駄なことも仕事。で、負重作業も仕事、賞味作業も仕事。じゃあ二重、負担、賞味負に分って何かっていうとですね、賞味作業っていうのは、本当にお客様に届く価値のあるまあ、仕事ですね。そういったものを賞味、えー、作業しています。実はおお客様に、えー、お金が 払ってもらえるんですね例えば、まあ、ソフトウェアだとプログラムコードだったり、いわゆるソースだったり、バイナリーコードだったり、まあ、動くものだったり、あとは設計書だったり、そういったものが承認作業、まあ、それに使う時間を承認作業しています。じゃあ、そのプログラムを作るときとか、えー、設計文書を作るときに、えー、事前にですね、レビューしたり、えー、勉強したり、まあ、そういったいわゆる段取りですね、段取りの時間、これが負債作業ということになってきます。で、それとはまた別にですね、負債作業の中には、 会議というのがあります。よく皆さんが報告のための会議ですね。この会議、これがまた、えー、ありますで。そういったものを含めて、本当に賞味に、賞、えー、味をやるときに必要な負担作業とですね、賞、えー、味に結びつかない負担作業っていうのがあるんですね。で、まあ、ほとんど無駄に近かったりもするんですけど、まあ、そういったものと、あと無駄ですね、本当に手戻りが発生したり。 コストだけが発生して誰にとってもいいことがないってやつがこれ無駄っていうことを言っています。よく皆さん休憩したりタバコ吸ったり、えー、っていうのもこれ無 駄, 無駄なんですかっておっしゃる方がいるんですけどそれは無駄じゃなくて二人で作業っていうか休憩の時間として取ってくださいということです。なので本当に無駄っていうのは、まあ、やり直しをしたりミスをしたりいうようなことが、まあ、無駄っていうことになっていくので、まあ、そこはえー、あの トヨタ生産方式の無駄取りって言ってるんですけど、そこを見ていきましょうって言ってですね。ところが、今回、UV でやろうとしているのは、この無駄取りじゃないんです。で、TPS っていうのは、これ無駄から入っています。トヨタ生産方式っていうのは、とにかく徹底的に無駄の排除なんですね。でところがですね、これ見ていくと、データをいろいろ取っても調べていくとですね、えー、まあこれ、ある会社さんで、えー、見ていくとですね、だいたい えー、78人に対して、ウ、えーブンベーシックをやって、その中で実はさっきの賞味負担無駄の割合を調べたんですね。で調べていくと、ちょっとこれ、驚きですよ。負担作業はですね、大体いい全作業の中の 53.4% を占めてるんですね。じゃ1日仕事したら大体いい、まあ、8時間として4時間近くは価値のない仕事をしているということです。人人ので人ですよで 今まで TPS っていうのは無駄、無駄の排除っていうことで、無駄に着目してきたんですけど、でも無駄の割合って 6% しかないんですね。なので、無駄っていうものに関して、無駄なことはしないっていうことは非常に重要なんですけど、だいたい今の管理型のマネジメントの中で、まあ、ほぼほぼ起きているのこの二重作業の割合が増えているということです。で、この二重作業に着目して取っていかないと、まあ、楽にならないということですね。だから、この二重作業を いいかかに取っていくかでじゃあ、この二重作業ってなんで増えてるんですかと、こんだけあるんですかっていうところを見ていくと、まあ、さっきのマネジメントの、えー、自立型か管理型かっていう、そこの影響を受けてるということですね、が分かってきたということです。例えば 53.4% のうち、えーまあ、二重作業、さっき 53.4% あったんですけど、それ全部が管理型のマネジメントの影響を受けてるわけじゃなくて、ですねさっきの直接的な、まあ、消費作業に関わる。 えー、段取りですね、あのレビューだったり、プログラムレビューだったり、例えばドキュメントのレビューだったり、えー、教育だったりですね、そういったもの、直接的な価値に結びつくようなものがほぼ半分です。で、残りの半分が、えー、53.4% のうちの 27% ぐらいがですねこの管理型のマネジメントの影響で発生している、えー、価値を生まあない時間だということが分かってきたんですね。で、これがいわゆる、えーまあ、やりがいとか、あの えー、自分たちのこう本当にこう集中してですね、こう仕事に集中したいのにできないという状況を作っている、阻害要因というものなんですね。で、これね、皆さんの、まあ、今、会社さん、いろんな方が今日ご参加いただいていると思うんですけど、一回ちょっと試算していただきたいですね、手元で。で、皆さんの会社って今、何人見えますかということです。ね、で例えばこれちょっと でこれちょっと簡単に、ね、これ計算できるので、計算してほしいんですけど、えー、例えば社員のまあ平均給与を、まあ、400万円ぐらいとしましょうと、で前のページの負担作業でまあ 27% 負担作業をやるということ で, です、ね、でまあ、これが削減可能だと、いわゆるマネジメントのタイプを管理型から自立型に変えるということをやれば27、27% がです、ね、浮いてくるというふうに考えるとするとです、ね、例えば200名の会社だったら、 200かける400万、200人かける400万かける 0.27 なんですね。そうすると、これ、金額見たらですね、2億ですよ。年間2億円が飛んでってるということです。年間2億円がお投資、まあ、わざわざ年間2億円の、えー、会社はですね、お金を払って、つまらない仕事をさせてしまっているということが、まあ、見えてくるということなんですね。これがさっき言った埋没費用です。でこの埋没費用が えー、を皆さん知らないので結局垂れ流していることもわからないしなんかもやもやしながらですね、えー、仕事しつつ何なんだろうなこれって言いながら、えーまあ、あ例えばコミュニケーション研修を受けてみたり、まあ、いわゆる安全安全地を作るよう な, なんか研修を受けてみたりってやってるんですけどでも根本的な問題はここにあるのでそれを解決しない限り結局、えー、小手先のですね、えー、ごまかしをやったとしても解決しないということです。 なのでここにメスを入れていって、取っていかないと、えー、改善されないというか、まあ、いつまでたっても同じことが繰り返されるということなんですね。で、この2億があればです、ね、2億円を新たな投資に回せるし、えー、自分たちの仕事自体もです、ね、この 27%、無駄なことが減っていけば、社員全員が、社員全員が楽になるわけですよ。でそういったその楽な状態になっていけば、さっき言った2本目、3本目の、ね、横串の活動っていうのができるようになってきます。 余裕ができますから、その2本目、3本目の活動が社会社の中で汚で腰、ね、に刺さってきます。でも今みたいにあの余裕がない状態でやろうとしても、ですね、汚腰の活動なんてとてもじゃないときできないし、新たなサービスを提供してもも う, もう勘弁してくださいっていう話になっちゃうということですね。で、そういうことが分かってきたので、まあ、これ、あの、 今日参加されている方が経営者かどうかというのはありますけど、その経営者の方と含めて、ですね、こういう DX を推進している方が一緒になって、そういったところの組織体質を変えていくということにチャレンジしていかないと、えーまあ、頭打ちになって、ですね、1回目は成功したけど、2回目、3回目ができるかという話になってくるということになります。で こ, のですね、この価値観、この価値観が組織全体。 に浸透していくというふうに言えるということが言えると思います。まあ、この図に先ほどがお話している内容が、まあ、ちょっとイメージというか図で書いてますけどあの、まあ、企画設計開発デジタルサービスみたいなのがあった時にですねこう企画が上に上げてでリンー上げてこういうことやりますみたいなそこをがってです、ね、入ってくるんですけど通常は例えばバジェットっていうか、まあ、予算があって。 でその予算の中からもうこう切り出していって、どんどんどんどん少しずつ切り出していって、プロトタイプ作りながらやっていくっていうふうにね、普通はまあその DX のをやるっていうことであれば、まあ、いわゆるまあショーロットですね、ショーロットで切り出していって、でプロトタイプ作って回していくと。で最初はそのお金をどんと取るんじゃなくて、そのあるバジェットの中から切り出していくっていうね、やり方をしていくことができれば、 まあ、これ下上からず下からずっと上に上げてです、ね、経営会議かけて、また下に降りてくるというね、こういうようなやり方で時間がかかるということはないんですね。で通常、なんかドーンと例えばやろうとするもんだから、経営会議にかけて、臨時書書いてで、お金をドーンと取るということをやるのに、それに2ヶ月、3ヶ月かかってで、えービジネスをな、ビジネスチャンスをなくしていくという話になるので。 だったらその少ない予算でですね、プロタイプ作っちゃって、で市場の動向を見てで、それでこういう反応があったということで上に上げて、でその予算をどんどん膨らましていかないといけないんですよね。で、実際、えー、少ない予算でやってで、次はもうちょっと予算をもらって、もうちょっと予算をもらってって、膨らましていくと、で途中でこれはああのビジネス的に無理だなとか、えー、限界があって価値がないなっていうふうに分かれば、もうそこでやめちゃうというふうなことを、うん、ができるようになってきます。 でもこのパターンだと、ですねとてもじゃないけど、そんな回し方はできないんですよね。で、これを、えー、事実型のマネジメントって、じゃあどうするかっていうと、これ、経営者の方とか幹部社員の方にも協力してもらわないと、こういう動きはできないんですよ。なので、ほうれん草のさっきの下から 上, る上に上げるみたいなやり方ではなくて、まあ、これあの、トヨタ夫さんも言ってますけど、トヨタのトップは下に降りるんだということを言ってるんですね。 で下に降りるんだとで、下に降りて、ミドルも下に降りてって、ですねここを見に来ると、で、チームの状態が見えるように見える化されている、いる目で見る管理っていうのがあって、でそこに 見, 見に来て、ですねあどういう状態になっているのかとか、ここでちっちゃいです、ね、さっきのプロトタイプをですね こ, こで回しながら、えー、ウェルスたちが見に来るというふうにしていけば、もう管理コースっていうのは非常に減るんですね。 で僕も昔、えーその、みんな で, です、ね、あのやってた時にそに、目標管理もそうですけどこう、みんなで見るようにしていけばです、ね、目標は面談、えー、上岸模擬とか面談するじゃないですか。ああいう面談の時間っていうのが、今まで膨大に使ってるんですね、どこの会社に行っても。で、その目標管理の面談時間なんかでもそうですけど、えー、まとめてやるもんだから面談がいるんです。これはあの、年末の大掃除も一緒です。あのまとめてやるるから大掃除の時間がいるんですけど 常にねあの、5S じゃないですけど、整理整頓清掃清潔しつけみたいなやつを、日々やってれば、年末のまとめてやるっていうの、いらないんです。で、これ、報告もそうですしあの、その目標管理の面談もそうですけど、日々やってれば、いらないんですね。だから、そういったあのまとめてやっていくっていうような考え方、まとめた方が効率的だっていう風に皆さん思うかもしれませんけど、実はそうじゃなくて、ね、そういった、ま、時間がですね膨大にその、その時期にね、使われちゃうと。 でその時期に使われちゃうので、レビューオタクが取れないとか、回数が取れないとか、またそこで、えー、それを取るために、また余分な時間がね、無駄な時間が取られていくっていうね、負債時間が増えていくということになってきます。なので、負債は負債を 増, 増, あの 増, 増加させるというか、どんどん負債が負債を増加させるみたいな話になっていくので、これはね、非常に、えー、組織上の問題として重要になってきます。 でこの管理型のタイプですね、下から上にこ方向をかけていくというやり方、でこれ、まあ僕もそ、僕もこれは体験して言えるんですけど、実際、えっと一月のうちにです、ね、リ、えー、ーダーチームですね、僕、100チーム見てました。で、100チーム実際、えっと、実際見てたわけですよ、監視したわけじゃなくて、実際、えー、研修やっている会社さんが10社あってで、1社あたり10人出てくるんですね、チームリーダーが。そうすると、10×10 で100チーム見ることになるんですね。 一つに100チームいきました。でも、こっちの右側のですね、えー、ボードを目で見る管理みたいな状態になっていれば、100チームは見れます。細かくは見れませんよ。でも、大体見れます。ところが、左側の管理型で100チーム見ようと思っても、100 チ, 100人100チームからですね報告書が上がってきても、それ読むだけで、中身が全く例えば事実かどうかもわからないので、えー、意思決定することができないし、まあ 読むこともできない。つまり情報が的確に、えー、把握できないっていう状態に陥っていくということなんですね、管理型の場合。なので、これを、それを防止するために、細かく組織っていうのを、えー、課, 課であり、部でありっていうふうに統括部でありみたいに分けていくわけですよ。で、それを細かく分けていけば、例えば10人、10チームぐらいは1人で見れますから、報告を受けても。そうなってくると、それをどんどんどんどん階層化していくっていう世界になっていくんですね。 で回想化しないと管理型の場合、これ、面倒が見切れなくなるので、結局回想化していって、今みたいな状態になって、負荷が増えているとで。右みたいな状態になってくれば、ね、回想が非常にシンプルというか、少なく済みます。ので、えー、いわゆる管理コストがどんどん減ってくるんですね。で2019年に、まあ、これも余談ですけど、2019年にリン a n i t l ン a n サミット、l e a n c o n ン e r ンか。 リ ン, サミットですリンサミットがテキサスでやってで、その時に参加した時にですね、まあ日本人、僕しかいなかったんですけど、参加したら、えー、オランダの金融会社ですね、ING っていう金融会社の人たちがいて、そこで、まあ、アジャイルの報告をしてたんですね、うちのこうい う, うやり方をしてますよと。で、えー、自立型のマネジメントをなぜやってるかというと、コストがかからないからだって言ってましたね。だから そのコストがかからないし、事実、まあ、コストがかからないんだけど、ある意味事実がちゃんと見れるので、コストがかからないということになってくるわけなんですけど、そういうことになっていた。なので、この DX の体制に変わるための方法論として、我々が考えてきたのが、えー、そういった組織の中で共通の価値観 を, を持っていくために、まず、えー、そのリーもそうですけど、ちゃんと知識ですね。えー マネジメントやっていく上で最低限必要な知識っていう、まあ、マネジメントやっていくっていっても、レベルの高いです、マネジメントですちょっとレベルの高いマネジメントをやっていこうとすると、まあ、それに対する知識が必要になってくるってことです。で、その知識とですね、今度は、えー、それがまあ広い範囲でトップから、えー、若い、まあ、新人の人たちま で, です、ねえー、含めて、そういう知識が必要な、共通の知識をまず持たないと。 上と話ししてもですね、これ理解できなくなるので、まあ、言語が合わないということです。で、文化を作るということは、共通言語化がいるということです。で、共通言語化と、まあ、これマネジメントやってくるんですよ。マネジメントの上での共通言語ですね。と、あとはその考え方、原理、原則、価値観みたいなですね、そういったものが揃っていくと、これ非常に速くなってきます。後でも横でも動けるようにできます、早く。これ、トヨタがそうなっているということですね。で、 そのためにはです、ねその、じゃあ知識はついたんだけど、それを実践して、ある意味こうできている、うん、実践部隊ですね、そういったものを作っていかないといけないので、それが4リーダーっていうプログラム で, です、ね、あるチームを、チームからリーダーが出てきていただいて、そのチームを、えー、マネジメントの標準化を入れながら、今までの管理型から事実型のチームに変えるということをやっていきます。でこれ、実際、ボーイングでも、えー、2010年に行ったときに、こういう形で、えー、増やしていきました。 でそういったチームがです、ね、どんどんどんどんこう増えてくるわけです。そ う, で す,、ね、そうすると、面が、まあ、点が面になってきます。で点が面になってくると、それが、いわゆる今まで、えー、マイノリティだった、えー、自立型のマネジメントが、今度、マジョリティに変わっていくんですね。でマジョリティがこが位置づけに変わっていくので、組織というか現場がです、ね、だんだんだんだん、えー、自立的な価値観が増えていきます。ところがです、ね、この問題なのは、 このリーダー層まではいいんですけど、この幹部社員と経営層ですね、ここが、えー、変わらないっていう状態になっていくので、この人たちがですね今度はその状態を見てお、うちのチームって変わったよねっていうふうになると、ですね今度、幹部社員の人たちもあ、この活動っていいじゃないかとかいうふうにだんだん、まあ、思っていただけるようになっていくんですね。で、そして認めてくれると、じゃあですね、幹部社員の人たちは、えー、の、えー、賞味作業ですね、で何ですかっていうと、 これさっきの、えー、今までの価値観で賞味作業を定義すると、ですねいわゆる管理することがお仕事になっているので、でまあ、現場の仕事はまあまあしないじゃないですか、現場の人たちがやりますからね。そうすると、賞味作業ってゼロなんですよ。で、幹部社員以上になってくると、賞味作業ってゼロになっちゃうんですね。そうすると、みんな嫌がるわけですよ。え、賞味作業って、じゃあ、俺ら何やってんの価値ない仕事、価値ないじゃないって話になってきていや、存在価値がないわけじゃなくて、価値定義が違ってるってことなんです。 でここで今までの幹部社員の、えー、価値定義です、ね、を、えー、管理をすることから、自立型に自分たちのチームだったり、リーダー、まあ、チームですね、を変えていくための時間を今度は賞味作業にしていきます。あとは組織上の問題ですね、組織上の問題を解決する、そういったものを証明していきます。そうすると、今まで幹部社員が、まあ、応援団だったんですね。 もう頑張れ、頑張れと言ってた人たちが今度は監督になってきます。野球の監督っていうのは高い給料がもらえます。で、応援団っていうのはあれ、ただです。なので、そのただの世界から今度は本当に価値のある、幹部社員として価値のある、えー、仕事ができるようになってくると。で、それですね、リーダーとか、えーまあ、チームとかね、そういったところがですね、えー、生産性が上がってきて、仕事がしやすくなってきたら、まあ、これか、幹部社員としても嬉しいわけですよ。なので、 お互いがお互いに貢献できる世界っていうのを作っていって、でその時にこの幹部社員がやるのはですね、あの組織診断サービスか書きます。で、この組織診断サービスかけて、これは、えー、どちらかというと心理学的なところから来てるんじゃなくて、本来 DX にとって必要な組織の仕組みですね、そういったものをベンチマーク書きます。で、こういう仕組みが本来ないと DX ってやっていくときに、えー、支えられないよっていうのが出てきます。でそれを、えー 一応できてないということであれば、それを、えー、テーマとして、そういった仕組みを入れていくということを取り組んでいくということになります。なのでこの上に書いてある染めると折るっていうコンセプトもあるんですけど、あのウーブンの場合は染めるっていうのは教育です。で折るっていうのはその制度を変えていく、今までのルールを変えていく。で逆にそういった管理型から自立型に変わった人たちを今度どう評価していくかっていうまあ人事評価ですね。そういったものも含めて折るということを言っています。 まあ、そういったプログラムがあって、ですねこれを順番に回していくということで、今、会社さんでやっています。で、これが基礎知識用のベーシックですね。で、ベーシックも今ある会社さんで、180名、200名ぐらいかな、3か月ぐらいで一気にやります。で、これで基礎知識をつけていただいて、実際、あとはそれと並行してですね、今度はフォーリーダーという形でチームを作っていくということをやっています。 でえー、っとそのリーダーが、このリーダーのためのフォーリーダーっていうこれあのテキストあるんですけど、これをまあベースにです、ね、実際そのチームを変えていくんですけど、ステップ1、ステップ2ってやって、このステップ1っていうのはどっちかっていうとチームビルディング の, あのところですね。で、ステップ2っていうのは、えー、その業務、業績に直結した形で、えー、その事実型なマネジメントに変えていくっていうところです。で、ステップ1、ステップ2、どちかというと事実型のマネジメントに変えていくステップなんですけど、 ステップアンテナのどっちかというと、えー、業務と全く関係ないことを、まあ、遊び的要素を取り入れてやっていきます。なので、ここでチームの結束力です、ね、を高めていくということを、まあ、主にやっていきますで。昔はこれ2つ分けてなかったんですけど、これ2つ分けるというのは、まあ、ある意味、あのコッターの8つのステップ、まあ、組織改革の8つのステップとも、まあ、理論的にはあっていて、まあ、そういったことも、まあ、それは後でまあ分かったわけですけど、そういった関係性がありました。 でチームを変えていく仕組みはです、ね、今、簡単にここに書いてありますけど、各チームからリーダーを、えー、出ていただいて、ですねそのチームごとに、あその出ていたチームで、ま、クラス編成して、ですね大体10人ぐらいですねをベースに、えー、いろんな組織、さっきの人事だったり、総務だったり、営業だったり、いろんなとこから来た方が、えー、横でですね動いたときに、えー、横で指しやすいあの、お互いが連携しやすくなってきますから。 だから縦割りの組織の中から来るんじゃなくて、ですねもういろんな組織から来ていただいて、それをぐるぐるぐるぐる、えー、クラスを回していくという形になっていきます。これ、実際あの、まあ、いろんな会社でやってきて、ですね非常に効果が感じられる状態ですね。でディレクターの場合は、さっきの組織診断をベースに、ですねこういろいろ組織の問題を解決していくということをやっていきます。 でこの組織診断も先ほど言ったあの 仕, 組、ね、仕組みでいくのであの、モチベーションとか、ですねそういった話じゃないです、あれモチベーションとかっていうのはどっちかというと、あれ、後でついてくるもので、モチベーションを上げようとしても、さっきの根本的な負担作業が取れてないと、モチベーションになんて上がり続かないですねああの上 が, り続かない上がり続け続れないので、だから先にその負担作業を取ることによって、結果的にモチベーションが上がってくるという状態になっています。 そういったものを組織的にこういった形ですね、スラック上で、この大部屋ですねあの、幹部社員が集まって、えー、さっきの組織の課題を横串で解決していきます。なので、いろんな組織からあ関係、まあせ、いろんな組織からです、ね、幹部社員の方が出ていただいてで、自分たちは2人ぐらいのセットになって、ですね、この課題を潰していくぞみたいなところで取り組む活動になっていきます。 で例えばここだと、えー、例えば事実型へ 変, 変異し、活性化し続けるマネジメントスタイルの変革というテーマでやってみたいですね、そういったことを幹部社員の上級幹部社員ですが取り組んで変えていくと。で、こういうことをやっぱり、えー、組織のです、ね、若い人たちが見たときに、ああ、幹部社員って管理するだけじゃなくて、ちゃんと自分たちのために会社を変えようとしてくれるんだということが分かってくると、こう本当に一体感が出てきて、会社全体で取り組むということがね。 えーまあ、いい活動だなっていうふうに皆さ認めてくれるんじゃないかなと思います。で、今回はですね、こういった、えー、さっきの u ーブンのベーシックだったり、リーダーだったり、ディレクターだったりですね、うん、さっき の, あの診断だったりですね、そういったものをちょっとシリーズで皆さんにお伝えしようと思っていて、私1人じゃなくて、ですねそれぞれ皆さん担当していただいて、えー、お話をしていただけると思うので、また皆さん楽しみにしていただきたいなと思っています。 で結局、この莫大なですね、マイボスコースをどのように価値ある仕事に変えて、やりがいの組織を作っていくかということになってい、単純に言うとですね、なってきます。でそのやり方はいろいろあるので、まあ、このあたり、皆さんにまた、えー、いろいろとお話ができればなと思っています。ご清聴ありがとうございました。ということで、えー、ちょっと一人で勝手にバーっと探してたんですけど、えー、皆さんから何かご質問、何かございませんでしょうか。 あの声だけでも結構なので、えなんかそこわかんないよねとか、なんかそれって本当なのみたいな話が何かあればですね、ちょっとえいただきたいなと思うんですけど。どうですか<笑>お ちょっとこちらから示させてもらっ<笑>島田さん見えますね島田さんはいあ、もしもし<笑>ご無沙汰しております何かちょっと、はい、いつもなんかあの飲み会でお話しさせてもらってありがとうございます、うん、ここの話とかこういう話はしてなかったので<笑> いやー、あの、ちょっといろいろと、あの、思うところがございました。うん、あの、質問っていうよりは、やはり、あの、ね、高井さんおっしゃるように、付帯作業っていうところ、あの、私もちょっと、あの、外資の下に入りましたものですから、非常に、いはい。 非常に業務プロセスとかっていうところを見える化してでいかにやっぱり何て言うんですかね作業を見、うんうん、え何て言うかな、うん、ンンにしていくってい う, です、ね そ, うですね、そこのところ今ちょうどやり始めたところだったんでとても今日<笑>すごい聞いていて<笑>あなるほどねっていうところ非常に思いましたね。うん ただ、あのー、そこで一つやっぱりその効果が見えるっていうところがなかなか、うん、あの難しいのかなと思うんですけどあのご経験上やっぱり、えー、あのご経験されていて、はいまあ、どういう。 あの1年に1回も組織診断されるということだったんですけど、うん、やっぱりどうい、ね、うん、どういう。と う, う と, うと、うんうん、さっき の, あの金額的な部分でいくと、これ、現場でさっき の, あの5分表ってあったじゃないですか、はい、あれで蓋作業とか賞味作業の割合っていうのが見えてきて、であれをです、ね、定期的に取っていくと、実際、現場で使われている、何にどれだけのお金が使われているかっていうのがもう分かっちゃうんですね。 だからさっきのね、180何人に対して分ーシックやったっていうのは、その180何人って、あの一番下の人からトップまでいるわけですよ。はいはい、そこで全部、その賞味作業の定義がどうなってるかとか、何にどれだけの時間を使ってるかっていうのをまずは測定することによって、あのどれだけそのさっきの価値につぶつかない管理型のマネジメントにおける負債作業の時間が見えてくるんですねなるほど、うん。それでも金額がさっきの話、何億って、ボーンと出ちゃうわけですよ。 でそれを今度1年後にもう一回取っていって、どれだけその事実的なマネジメントに変えることによって、負担作業が減ったかっていう数字をまた取れば、またこれ出てくるので、だから金額的にはそれ見えますし、その組織全体がじゃあどういう体質に変わったかっていうのは、その診断サービス使うことによって、うんうんうん、DX が言っている、そのあるべき姿の組織と、まあほ、点数で出てきますから、うんうん、最初大体いい 1. 1点何点。 まあ、5ポイントのうち 1. 点いくつぐらいなんですけど、それが今2に変わったとか、まあ、そういった感じで見えてくると思いますなるほど、ありがとうございます。あのもう一ついいですか、はい、組織診断のベースっていうのは、やっぱりあの DX 指標みたいなものを変わるんですねですあ、はい。あれをベースにして、トヨタ の, あの、はい、組織 の, あのいわゆる手法方法論ですね、それとマッピングしてます。なるほどで、はい、あれ、DX 指標を見ただけでも、方法論として何やればいいかわからないんですよね、あれ。 ですよね<笑>こういう仕組みがあるかって聞いてるんですけどその仕組みの抽象的に聞いてるので、うんうん、実際どういう「ハウで何やればいいのかよくわからないわけですよ、はい、そこを、えっと、トヨタのやり方方法論とマッピングかけてるのでなるほどわかりました、ね、これをやればこうなるっていう状態にはなってますね、うんうん、非常に勉強になりましたありがとうございますはい、はいすね、ありがとうございます